こん今日はですね、2020年の福岡の移住計画についてまとめていこうかなと思ってます。福岡で一軒家を購入したい方必見ということで、実際に僕は福岡の家を見学してきたんで、そのレビューをしていこうかなと思ってます。え僕のチャンネルではですね、コスパのいい生活、月8万円で福岡で生活するような方法だったりだとか、あとは世界各国でコスパいい、物価の安い国を回りながら生活するっていう方法を具体的に紹介してます。よかったら別の動画も見てください。 で今回はですね、福岡の一軒家の話なんですけども、皆さん福岡で移住したいなとか、短期移住したいなっていうふうに思われてる方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、今日は一軒家を購入した時に、どれぐらいの資金が動くのかっていう話をしていこうと思います。で、実際にですね、福岡の僕、糸島に今日、見学しに行って、で、その一軒家を見てきたんで、そのレビューをしていきます。で、実際にどれぐらいの金額が動くのかっていう話なんですけども、僕が見てきた一軒家は、 えー、福岡の天神から約1時間、電車で1本で1時間で行ける糸島っていうところの物件を見てきました。で、実は糸島すごく人気なんですよ。観光としても人気ですし、移住先としても結構人気です。理由はちょっとした田舎。え、ほどよく田舎でほどよく都会。で、プラス海が近いし、えー、魚介も美味しいしっていうところで結構有名になってます。ただ、その有名になったおかげで結構値段が高いんですよね。 一軒家を購入しようとすると、えー、僕が見てきた、えー、家は1000万円でした。で、地区フルですごく30年、20年ぐらい経ってる家で、プラスリノベーションされてる家だったんですよね。中古で購入したものを業者さんがリノベーションして、で、外見はすごく綺麗になってて1000万円でしたで。ただ実際見てみると、糸島ってまだまだ あの、下水道が整ってるとか、整ってないところとかもあるんですね。で、組取式っていう風な、あの、トイレもね、組取式っていう設備だったりだとかして、いまいち、ああ、ピンとこないなと思って今回やめたんですけども、で、実際、あの、糸島、どれぐらいなのかっていうと、だいたい1000万円ぐらいがあ、相場感から、もう結構安くて、1000万円ぐらいなのかなっていうところです。1000万円から2000万円ぐらい。で、それよりももっと30分、目の浜より、ちょっと、あの、中心地に近い、 えー、天神から30分ぐらいのエリアになると2000万3000万4000万ぐらいになってくるっていうような相場感ですでこれは建物と土地の値段を加味した金額になっていてもう本当に物件にもよるんですけども、えー、福岡で戸建てを買おうとした場合にはだいたい1時間離れて、えー、1000万か2000万円ぐらいの金額が動くっていう感じですでじゃあ実際あのいろんな不動産サイトを見ていくと100万円の物件だったりとかありますよねとか 200万円で買えますよっていうところもあると思うんですけども、正直、まあなかなかね、そこからリノベーションをして自分で修繕かけて DIY して、自分で整えないといけないっていうところがあって、100万200万っていうのがあるっていうのが現状です。で、あの以前僕は 福, 福岡でフリーランスの家を作りたいというか、友達が集まれるような面白い物件を探してますってところ言ったんですけども、今回ね、この報告なんですが、正直、なかなかないですね。なかなかない。 何、えー、て言うんですかね、結構古い家。で、日本の人口が2019年40万人も減ったっていうふうに言ってるんですけども、言われてるんですけども、正直ね、そんなに出生率も良くなくて、生まれた人の数と実際に亡くなった方の数を比較すると、40万人、日本の人口が減ってますよねっていうところなんですが、正直そんなにね、家もね、今後、あの増えていかないと。 で、空き家も問題になってて、結構田舎で空き家の問題になってると思うんですけども、そういった形で、福岡も空き家が増えてくるんじゃないかなと僕は読んでるんですが、正直ですね、今空き家が結構埋まってます。福岡の特に糸島の場合は、収益物件、不動産の運用、賃貸用の物件として運用するような人たちが結構増えてきて、例えばエア BNB の民泊だったりだとか、ゲストハウス、シェアハウスやってる人が結構増えてるので、実は糸島は部屋が余ってない。 建物がが余ってないっていうのが現状です。で地価が上がってるっていう話があるんですけれども、まあ、正直、まあ、上がってるというよりも物件の希少性数が結構減ってきてあのもう不動産屋さんに回ってこないらしいですね一軒家の情報がもう不動産屋さんに回らずにもう不動産の何て言うんですかね個人でやられてる方だとかシェアハウス作ってる方だとかがもう内々であのもうあの大家さんと。 直接つながっててそこでもうやり取りがなされてるんで不動産屋さんに上がってこずに、えー、情報が回ってるようなっていうところまで、えー、情報をいただきましたなんで実際あの1000万だとか、えー、ボトムで1000万ぐらいですかねもう収益で修繕かけてリフォームかけててっていうのがもう1000万ぐらい で, でそれ以下はもう空き家でだとかあの亡くなられた方 の, あの相続の方がっていうふうに入られて、えー、200万100万ぐらいで売ってあるけど 自分がね住もうもう住むってなった場合には大体1000万円ぐらいのお金がかかるよっていうのを、えー、今回知れましたでいろいろね見てきた中でもやっぱりなかなかないんですよね福岡で、えー、福岡市内でなくてで糸島市っていうところにもあんまりなくてでそこから行くとあとは他のね福岡県内であれば結構余っていって北九州の方もすごくいろいろ余ってますし、えー、他のやめっていうところのエリアでもすごく空き家の あのいろいてる時に飛んだ形で残ってるんですが福岡市内福岡市内からまあ30分だとか福岡市内の中心の部分でいくともうね空き家も少ないっていうのが現状ですなんでもしこのチャンネルを見てくださってる方が福岡移住したいなとか福岡で一軒家欲しいなと思われてる方は結構難しいのが現状ですっていうのを、えー、今日お伝えしたかったところです で、じゃあ実際僕はフリーランスの家作るっていうふうに言ってて、でどうするかって話なんですけども、正直ここからは福岡のフリーランスの家を、あの、長期で見ていこうかなと思ってます。で、先ほど言ったみたいに、福岡の糸島だとか、福岡の市内のエリアって結構ゲストハウス、シェアハウスがすごく増えてます。ただ、現状として面白いのが、めちゃくちゃ増えてるイメージなんですよ。 すごいゲストハウスフリーランス、えー、ゲストハウスだとかシェアハウスがめちゃくちゃ増えてる分結構ねやっぱゲストハウスフリ ー, フリーランスの家シェアハウスって運営が難しいんですよねあのー、日本全国でいろいろとゲストハウスがあるんですがあのシェアハウスもあるんですがアメリカと比べて結構高いのが現状なんですよ家賃だだととかかアメリカのの場合だとか普通の あの一部屋借りるのが例えば、えー、7万円8万円だったとしますよねそれだと高いからシェアハウスの半額の3万5千円だとか2万5千円であで販売されてる、えー、賃貸に行くっていうのが大体の流れなんですけども日本の場合なかなか高いままで例えばあのシェアハウス の, あのルームシェアした場合でも4万円かかったりするようなイメージであんまりあのシェアする必要がないっていうのが現状なんですよただ その分、やっぱ地価が高いというか、家賃が高くて、家賃を高くしないとやっていけないっていうのが不動産というか、不動産運営側の部分なので、そういった意味で結構疲弊してるところが多いです。どういうことかというと、シェアハウス、ゲストハウスをやってるんだが、実際運営がうまくいってないところが多いんですね。今現状。 なんで、そういったところがどういうふうに運営されてるかっていうと、外国人のインバウンドっていうふうに、インバウンド、インバウンドって言われてますよね。外国人の観光客を福岡に呼んで、そういう人たちが外国人と交流しながら、シェアハウス、ゲストハウスするっていうふうに言われてるんですが、 現状をなかなかそういう形に行ってなくて例えばコンサートエグザイルのコンサート嵐のコンサートがあった時にコンサートに行く客がホテルがなくてまあ仕方なくゲストハウスに行ってるっていうのが福岡の現状です福岡の、えー、ホテルが足りてないよっていうのが2016年17年ぐらいに結構言われてたんですけどもそれに えー、合わさっていろんなところがゲストハウスだシェアハウスだとかを作ったんですが現状コンサートだとかイベントごとであの足りてないだけであってインバウンドで足りてないっていうほど、えー、賑わってはないっていうのが現状ですプラス今 の,、えー、のコロナウイルス の, あの関係で中国系の観光客だとかもう結構ストップされてるだとかあとは韓国の方もあの自粛したりだとかっていう形で結構ね観光客が少なくなってますより少なくなってます なんでゲストハウスだとかも大ダメージですし、インバウンドで収入を得ていたような小りの店舗だとかも結構ね、あの薬のドラッグストアだとかみたいなところも結構疲弊しているというのがあります。というところを加味すると、今後2020年以降、オリンピックが終わって以降、日本の観光ビジネスがより勢いがある可能性もありますし、下がっていく可能性もあると。 で、福岡の場合ちょっと上がって下がるんじゃないかなっていう傾向があるので、そういったあたりにまたゲストハウス、シェアハウスをピンポイントで見て、ゲストハウス、シェアハウスを僕が購入して運営するっていうのもありなのかなと、今は思ってます。なんで今回ですね、糸島で1000万円の物件を見てきたんですけども、正直まだまだ全然ですね、ちょっと高いな、ちょっと高いなというか、僕が購入して、自分で住むのであれば全然いいんですけども、シェアハウスだとかゲストハウスをやるにあたっては、ちょっとこれはね、 収収益を回でできる見込みがないというととうころで今、えー、渋ってる状態です今後またいろんな場所結構長期戦で自分が好きな家を探しながらフリーランスの家みたいなのを作っていこうかなと思ってますでプラス僕がやりたいのはちょっとですね無料で宿泊できるような場所みたいにしたいなと思っててそれはどういうふうに収益を上げるかっていうと僕があの仕事を持ってきて例えば取材の仕事だったりとか例えばライティングの仕事だったり例えば動画の編集の仕事だったりを、えー、よそから いろんな、僕の関係の人からあの持ってきて、それを編集してもらう人を家に入れて、で、宿泊費はタダで、で、その代わり仕事してもらいますよ、みたいなあの取り組みもいいのかなと思いつつ、まあ、今、アイデアの段階なんですけども、そういった形で面白いことができる場所を、今後ね、作れればと思って、今、探してます。ゲストハウス、シェアハウス、今度、どんどんどんどん見ていって、長期戦でいろんな場所探していこうかなと思ってます。よかったら、ね、この情報を見ていただければなと思ってます。 ちょっとね、最近、今、情報収集でバタバタしてて、動画編集、動画を投稿できてなかったんですけども、あのそういった意味でもう、めちゃくちゃインプットして、今あの、自分の知識を高めてる段階で、そういったことであの、動画投稿できてないよっていうところもお伝えしたくて、今日は上げてみました。いかがだったでしょうか。今ね、現状としてフリーランス、効果のフリーランスの家は、まだまだ進んでないと、長期戦でどんどんやっていくんで、応援してくださる方は、よかったら、チャンネル登録をお願いします。また、次の動画でも、あのね、 今後はね、ちょっとあの長崎の五島列島だったりだとかあとは海外 の, あの別の、ね、不動産だとかえフィリピンのセブ島にあるあの不動産を見て一軒家を使ってあの運用したりだとかっていうのもありなのかなと思いつつ今、えー、現状調べてる段階です、えー、どんどんどんどん面白いことを見つけてやっていくんでよかったら応援してくださいまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ